字の紙は水に弱いので A4 のファイルを4枚使用しますいただいたものですが子どもさんにプレゼントをすることにしましたまだまだ辛い状況が続きますが皆様のご健康を心からお祈り申し上げます